はいミサトオーストリーチファームのコニーさんとコニーちゃんですよろしくお願いしま す, しいしますはい、ということであの目の前におなじみの駄菓子が置いてありますけれど、はい、何するんですか地球まい棒をやろうと思いますーえーいまい棒かはい久しぶりに食べるねこんなに のの種類のうまい棒を食べたことはないですキキうまいい棒といえばいろんな YouTuber の人がやってますけど結構難しそうですよね意外と当たらないんだなって見てて思いました、ねね、小さい頃から食べてるはずなんですけどね、うんうん、うまい棒こちらのアイマスクをつけた状態でつけてない方がねうまい棒をどかか1つセレクトした上で渡す食べてもらって味を当てれるかなっていうのをねやっていこうかなと思いますどっちからいく か, どっち か, らいくかじゃあ剣で男気で勝った方からいきましょうか じじゃゃああええますすすすサンタももかぼっていいいいるのででで何見なね、はいえー、っとねじゃあ割と分かりやすそうなやつからいこうえば忘れてたんですけど、はい、何味があるのかは言ってないんですよ。 入ないですね、はい、はい。たこ焼き味、野菜サラダ味、うん、とんかつソース味、明太味、ポタージュ味、エビマヨネーズ味、チーズ味、ズ味ズ味えー、っとシュガーラスク味なんですけどもここにずらっと出てるともう一目無前だからねアイマスクした状態で答えてもらえますかねえこれ記憶の問題もある<笑>ね。難しいねじゃあとりあえずこれ持っててくれます、はい。 こういうものがね、初めてすぎてね、段取がなってませんけれども、うん、温かい目で。はい、オッケーです。はい、どうぞいい。食べてください。ね、え、上手上手。<笑>はい。これはね、簡単だと思うんですよね。本当に言ってる。うん、えー。意外と難しい。あ、うんうん。これは唯一わかるかもしれない。 外した後に。これだってさせる。そうそうそう。自分が選んだのはこれですって。あ、こう出せる。そうそうそう。分かったならば、マスクを取って選んでください。ああ、これ、しまなきゃいけないじゃん。<笑>はい、はい、いいですよ。あります、はい。これは容易ではないよ。<笑>お。 い迷いなくいく。骨だと思います、僕は。はい。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、私が選んだのは明太味うまい棒。はい。正解は。大正解です。よっしゃー。はい。だってこれ辛いもん。そう、だから一番簡単だろうな思っ。そうそうそう。お見事。P. K. みたいな感じ。<笑>はい。あ、そう、言い忘れてきたけど、三本勝負ですよね。そうね。はい、P. K. 三本勝負。あ、はい、でも隠せばいいわけですよね。そうですね。私これ私さっきこうやってた。<笑><笑> 何<笑>にしようかね。ね、オーソドックスにこれもいいし、ターキと同じ味にしちゃってもいいし。うん。何がいいかね。捨てられる自信はちょっとないんですね。じゃあこれこれにします。はい、これでということで開けますよ、はいはい。はい。はい、食べていいですか。どうぞ。はい。実食。ええこれ。難しいよね。お、うまいうまい。うん。うん かんのかな。多分、多分、多分あれかなっていうのありますね。はい、お預かりします。はい。よいしょ。はい。はい。さて。お、迷、まあ、い, ろいろなく。うん、あのね。簡単なで、ね、ので野菜と同じがしたんですよね。シュガーラスク味だと思います。はい。はい、僕が挙げたのもシュガーラスク味です。よかった。お互い最初は簡単なやつだ。 うまい棒のちょっとしょっぱいのもあったから、一月の不安はあったんですけど、ラスクっぽかったということで。はい。からはね、アクセント。ピアを上げていきたいですよね。はい、お願いします。はーい、ええー、どうしようかな。どうしようかな。うーん。うーん。よし。はい。決まった。 え、どうなんだろう。これはね、うん、私多分食べたことないですね。どういう味がするのか気になる。う、え、ん、ー、カの食レポを楽しみにしてる。食レポって。同じ形じゃねえか。はい、はい、はい、はいはい、どうぞ。いただきます。うん、うん、なん、うん、そうね。<笑>どうなんだよ、なんとなくわかるんだよ。おお。 見えるんだもんね。あ、もちろん見えますよ。うん、これも特徴的なんじゃないかなって思って選びました。あと私が味が気になるなっていう。うん、とりあえずどっかで食ったものはあるあるです。えー大丈夫そう。うん、<笑>はい、家にいっぱい食べて、お、は、腹いっぱいになっちゃうしな。よし。さて、はい、どれでしょうか。とりあえずこっちにはない。うん、おお、絞り込みでいく。 もう全部それっぽく見えるんだよ今左側のシュガーラスク味とんかつソース味たこ焼き味エビマヨネーズ味でコニタンは迷っているということでああやしい<笑>難しそうといえば難しそうですね味覚を信じて<笑>はおはい、はい、私が選んだのはたこ焼き味ですはい、はい、果たして正解は惜しい エビマヨネーズ味でした外した<笑>パッケージは似てますね外しちゃったよへえー。エビマヨネーズ味だけどたこ焼きっぽい味がしたんですねかな。辛、え、い、ーえー、何でも美味しいからさ何でも美味しい残念外しちゃったよということで絶対難しいの選んでくれたんやだなあ、ここありますかあい<笑>はいはいここ失敗させないと負けちゃうよね ね、みんな<笑>ね何ねうすご い, いただきます。はい でも、これ何の味だったっけってなってます、今。そうそうそうそう、あっきのもとも同じ。あ<笑><笑>、<笑>でも、もう、いいや。あんたは決めた。自信がないですね。はい、とっていい。いいよ、いいよ。はい、なんかね、すごい迷ったの、あの、迷ってたのは、うん、これとこれとこれですね。ほう。明太たこ焼きとんかつソース。で迷ってて。えー たこ焼きじゃないと思う。どっちなんだな、明太味がちょっと想像つかないんですよね。食べたことは。うまい棒はないですね。明太子あるけど。そうなんだ。とんかつソースももちろんないし、たこ焼きも多分ない。あれはソースの味だったのか<笑>。なんじゃ、うまい棒のク黒にきの味。<笑>うん、そうね。よし、出た。お、はい。私は明太味だと思います。はい、はい、果たして、正解は。はい。はい とんかつソース味でした。違っ た, た, く違た。よし。二択で間違えた。ソースって酸っぱいんですね。酸っぱくて辛いって思ったんでね。残念。難しいですね。難しいよ、本当に。超難しかった。あ、も抜けてったね。った<笑><笑>はい、かぶります、うんさあ。さあ、最後はね、決めてるんだ、私は。この中から選ぼうっていうのを決めてます。難しいんだろうね。えー、そうね。 難しいだろうと想像がつくやつで。いや、うまい棒。うまい棒。そうだね。え、かがうまいボールー。一回外しちゃったかな。ね、そういや、でも、わかん、ない私も思い出せないから。よし、決めた。私が選んだのはこれです。よいしょ。あ、美味しそう。はい。はい、どうぞ。さ食べましょう。いただきます。 わかりましたえ早くないこれは分かりましたマジか自信がありそう失敗したな全部外しますはい外してくださいい い, いいよいいよおお。はいコンポタージアルだと思います迷いなくなね、はい、これ外したらやばい<笑>はいでは行きますよ正解正解もそうコンポタージュ。よっしゃすごいえ難しいと思ったよいやもう舌で味を感じた瞬間へーこれだと思ったよ 失敗したなよっしゃ。野菜サラダとチーズとコンポタのどれかにしようって決めてたんですよね。うんうんうん、そうこれは。マジか。い<笑>きましたよ。はい、いいですよ。どれにしようかな<笑>これがいいかな<笑>うん。多分ね、どの味も数年単位で食べてない。<笑><笑>だからもう全部難しい。どれだったら食べるかね。 全部食べれますよ。<笑>これで行きます。おこれで行きます。<笑>開けます。何だろううん、出ますはいどうぞ。うぞうんうんうん、全くわかんないんですけど。 きっと似てるなと思いつつ。ええー。えーわかんない。食べちゃったな<笑>う。最後までね、しっかり味わっていただいて、ぜひ当ててほしいですね。難しい。食べちゃうね、全部食べちゃう、ね。 さあ全部お食べになられたということで、はいゴミの回収<笑>難しかったこれ。どう？うん、え取っていいですか？どうぞ。うん正直今でもよくわかんないんだけど。うん、さて桃ちゃんのアンサーは。本当に迷ってるのはね。これとこれね、うん、となんかダークホースの野菜。うん<笑>えでも。 なんかソースのしょっぱさじゃないや、酸っぱさがあった気がするので、うん多分。マヨネーズの酸っぱさか、ソースの酸っぱさかどっちかで、うん、さっきのやつよりはマイルドだったはず。うん。うん、どうしよう。このマヨってどんな味だろう。うん、うソ、ースだから、やっぱたこ焼きなんかな。うん、ええー、もう分かんな い, <笑>、はい。はい。はい。選びました。私が選んだのは、たこ焼き味で。はい。はい。はい。ということで、僕が食べさせたのは。はい。 気がどんかつおっさんでした。え同、ー、じ？えーはい、どんかつおっさんでした。同じか。全然分かんなかった。<笑>違うと思った。えー、でもね、さっきよりね、感じ方が全然違ったんですよ。さっきはなんか辛みにも似たような感じのエビな感じだったのに、マイルドだからあたこ焼きかなって思っとの。で も, もマヨネーズも失敗しなと思って。二発目だからかな。ひどい。錯視だね。<笑><笑>マイルド系を伝えしてたのに。<笑> かんないよはいということでうまいの味当てれるかなチャレンジということで、はいはい、え3本勝負やってきましたけれども小、うん、ニさんが1本不正解そうでともちゃんが2本不正解そう1本だけ正解はい残念お互い1本はまあねで発見がありました同じ味なのに2回目と1回目で味が本当に違った人間の味覚ってはなんか当てにならないかもしれない うん、はい、味皆さんもぜひ試してみてください。いてみてさい以上ミサとオーストラリアファームのコニタンと。コモちゃんです